会場の皆さんこんにちは坂東市からやってまいりました正門よさ声響と申します、えー。本日は最後の最後まで精一杯演舞いたしますのでどうかご声援のほどよろしくお願い申し上げます踊り子礼いそれではまいります影武者いざ出陣 ま、さかのよさこい響き影武者 What am I doing? ありがとうございました。それでは続きまして